なんか揉めてますよ大丈夫ですか<笑>大丈夫ですか<笑>はいじゃあ、えー、大変失礼しましたスケジュール表ちょっと見間違えまして、えー、自分たちのことをすっかり忘れておりました、えー、埼玉県から来ました花火と申します、えー、どうぞよろしくお願いいたします、えー、今日ちょっとおりこ2人はたし一名という少ない参加なんですけども、えー、皆さんの方へ、えー、元気に変えていきたいと思いますではあとりこ会場の皆さんに よろしくお願いいたします<音声> I'm <laughs> sorry. はい、ありがとうございました。えー、花火のお二人でした。